ありがとうございます。どういうちょっと経緯か説明してもらっていいですか。桜井さん。桜井さん今来てます、ね。はい。あの八号。八号面白い。はい。これは売り物じゃないんですけど、うん。僕をイメージして作ってくださったみたいで。なるほど。何か。いいのが作れたらなと思って。なるほど。いろいろ話しているうちに、僕やってみましょうっていうことで。なるほど。はい。 っと水抜けだな。で, で、ねえーっとはい、今回はうちょっとにあったこの黒松を植えてみて、はい、で、まあ、せっかく2段あるんで、うん、高低差をつけて、まあ、ちょっとこの値上がりを出しつつ下 が, る、まあ、下がるまではいかないですけど高さでここにまあ本来は関所みたいな。うん 短いのがあればいいんですけど、とりあえず今日は苔にしてみようかな。かあとはまあちっちゃい生きの種みたいなのでもいいかもしれないですけど、うん、これとの相性を見て作ってみようかなと思って。ほんまに根は崩せない。そうですね。ちょうどカラカラだったんで。ちなみにこれ色鉢だけど、優雅使ってないと。優雅。なので。 小白系も植えられると。この自然の味が出ていいですよね。全面色が違うんですよね全面色が違うん、こではもうこの黒が効いてていいですよね、うん、そうですね。こっちを正面にしようかな。これさっき持ってきていただいたやつで可愛いって話してたやつです。この映ってますピンクが。映、うん。 てると思うけどな。ピンクなんですよ。ピンクで超綺麗ですよ ね, ね。これいいんですよで。この地が黒っぽいような土を使っていて、うん、全体ピンクっぽいのがふわっとかかってるんですけど、うん、この染色の赤とピンクと黒っていう。このまコントラストというか綺麗ですよね。何とも言えない。温かみも感じるし、これ何を言ったらいいですか？でもいいと思うよな。何だろうな何。 ととしたものロロっとしたたもものの 赤, 赤松でも合う気がするけどな緑でも生えると思いますしねでこの桜屋さんの鉢結構僕も使ってるんで、うん、お店でも使ってますし分かってるんですけどだいぶ水はけがいいので、えー、もう細かい土だけでやっちゃってますこれはこの大きさだと。 入れてあげて準。準備不足でした。何回も復何回も往復してますね。 まあ一応作ったんで、はい、冬場はちょっとハウスの中に入れとこうかなとは思ってますね。が、ねはい、んば見ない絵ですね。この形。はい、じゃあ良質な当時の苔を<笑>ありましたっけ？あ良質な。 これちょっと前に動画出てたやつかお腹なりました、うん、食べ物くす。さ <笑>行きました。どうでしょう。いやー、なかなか見ないな、ね。ちょっとあってもいいかもね。雪の下かどうか。こ, この走どう。<笑>ね、ちょっと。 いいじゃないですか、あった方がこれは売れるね<笑>売り物じゃないんすよっ<笑><笑>一緒です。一緒、はい、中は繋がってるんですかあ、繋がってないつなが、はい、こ, ここで別室、はいはい、です別室<笑><笑>確かに別室<笑>みんなの好評が終わりました結構好評でしたあ、そういう好評可愛<笑>、うん、い, い すごいですね。やっぱこういうものを作っていただいたんで。そうですね。こ、はい、れ当面で買えるんですね。買えるんですか。あのー。ああ。桜です、ね。はい。まあ同じようなのはだ あ, あのそう作りますということだったね。<笑>はい。こういうのがあっても面白いですよね。さ<笑>定期的にどのぐらいですか。三ヶ月に一回ぐらい入ってくるんですか。当面三年。だから結局一日。 一個作れるか作れないかの八なの で, で、ね、の中でその中でも僕のために作っていただいたんで、うん、感謝してちょっとこれを大事に育てたいから、ね、分かりました、はい。当時には置いてあるんで。はい。八もねいろいろあるんで。はい。さっきの八とかいろんなのに植えてみ植えてるのももちろんあるんでそれも聞いてもらえれば。そういうことで。はい。てかこの黒松も味があっていいんでこれは同じのもあるんで。 そうですね。是、は、非、い、とも。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。<笑> えっとゼロさんから、一周年記念の。<笑>最近ファンファンよりって書いてあるけど、いただいたんですよ。はい。開封しましょう。はい、なんだか全然わかんない。はい、なんで音声が送られてくると思ったの。<笑>動画で使ってくださいみたいなね、うん。あ。 祝盆栽級1周年。同年といえば酒飲んでください。マジじゃないですか？なんかいかがですか？なんで同年とい同年ってなの？これは。わっ。すげえ。これすごくない？<笑>すげえ<ー>。い<笑>や<んか>。<笑>すごい量ある。 やったじゃないですか。嬉しい。いや、最近札幌サンプル裏面を読む。何よりも嬉しいものは届いたじゃないですか。モ音声より嬉しいじゃないですか、こんな。これ何、コピってやると。これで二巻もらえるんですよ。三百五十。コンビニとかで。うん。いや、かその対象が書いたんです。裏に。あ、表示。共通点の書いてある。 ところに持っていけばいいんですよ。よマジ？じゃ一ケース分これこれで。二缶で2すよ。二缶で一枚だからめっちゃあるっすよこれ。ありがたいねー。しかも有効期限がんでも。すごいよこれ。<笑>やばいっすよ。いやちょっと夫婦夫婦ったなしでありがとうございました。ぜひ当時円の方に<笑>送っていただければ受け取りさせていただけます。いやー。ありがとうございます。 一番嬉しいねこれ。<笑><笑>